君は行けてしまうはった時期はないの？私が行けてしまうはった時期ですか？<笑>そうそうそうああでも一番その一番行けてるに近かった私が天国に一番近い島やっ時代はあん の,、ね、あんのピークで弾けてたのは、うん、高校一年生の頃に放送部に入って<笑>いや ラ, ラジオラジオが私したかったからなんかお昼の放送の時になんか DJ アミダニョライって名前で<笑><笑> <笑><笑>ちょっとね生きちゃったんですそれもなんかちょっとね気を照らあしあし ま, <笑>まあ 今, 今の今と こ, ろ今のところもろいよ今のところもろいけど<笑><笑>これ以上聞くと怖いっかもしれん や, やっててで結構なんか気をてらいすぎて、うん、結構ね私の高校なんか、うん、なんかめっちゃお勉強しはる学校やってお昼休みの時間とかも先輩とか結構ガリガリ勉強してはるような学校やったのにが私が<笑>やっほー いです<笑> 言, って言ってなんかすごいアニソンとかガンガンかけるからなんかめっちゃ先生とかに怒られてなん か, んなんか先輩とかも「何んなんあの放送」とか言って<笑>前回なんかあのオフにされて。<笑><そう笑>だから結局私 放送して喋ってんだけども、誰も聞いてない。調子<笑>率ゼロやった。<笑>校内放送で聴取率にこめつくことないで。<笑>すごいな。すごい。最悪ですよ、ね。いやいやいやいや持ってた持ってた、一周目の前半で、終わりと思ってるトークしてますよ、今。ここにかったですああ、ただ跳ねたから、DJ、ディジェン、たびたび聞きたいけどな。<笑> <笑>運ばんで5分ぐらいやるかすす<笑><笑><笑>すごいいいテンンション高いですよずっとおもううざかかっったたたとと思思ます、まあ、あれ俺も聞きたくなかったと思う<笑>今か ちょっといたくてたま、ね、らだようさ、やめ、もうそんなんやめ、先生も怒ってやってんやったら、もうそんなんすんなっつって。はいはい、普通になんか曲とかを流すみたいなやったのに、<笑>一人で喋らしといて、それを切ってるって。ひどないその仕打ち<笑>。<笑><笑>君の頑張りが誰も届いてへんわけやろいや、でも。これを受けるかなと思って喋ってるわけやろう。ろ<笑>そうそう、そうです<笑>。<笑>でも本当になんか後輩とかも、うんうん、あの初めは結構ついてきてくれてたのに、な<笑>んかだんだん。 とかに怒られるからもう先輩だけでやってくださいって言われてむ<笑>っちゃなんかもう見捨てられてあかんかったんですああ、おもろいやいいですよその話本当に超面白いよかった<笑><笑>よかったなあの時の誰にも聞かれなかっ た, た<笑><笑> DJ アミダニョライがいてよかった<笑>でも、ね、つなんかツイッターで一回だけアミダニョライって検索したら、うん、その学校の、うん 一人だけがアミナニュさんの声いいなって言って<笑><笑>自信つきました<笑>すごい先輩とかに叩かれてそうや私そうやでも傷ついてたのそうやなんて自分で DJ アミナニュライで<笑>検索しちゃった<笑><笑><笑>そんなに嫌われてるのかなと思ってあ<笑><笑><笑><笑>ーすごい面白い今んとこいいです よ, よ今んとこいいですよ<笑> 今、今のところ反応もいいですよ。よかった。<笑>ちょっといい感じ、ちょっといい感じ<笑>。<いか><笑>